皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年8月31日、フェスタ・インフェルノ・フィーバーも、ついに今日が最終日となりました。いつものフェスタ・インフェルノでのバラシナは、特にそんなに苦労した思い出はないのですが、今日はめちゃくちゃ大変でした。魔法使いでって2回全滅したので、職業を海賊に変更した3回目でようやくクリアできました。 8人でもこんなに大変な相手なのに4人で倒してる人たちがいるのは本当にすごいですねそういう人たちに言わせるとジャッジメントのせいでむしろ4人の方が倒しやすいらしいですがよくわからない世界だなと思いました大富豪の1弾段は CPU の代役が入らないので完全に人と人との4人対戦になります それでもなんとか200ポイントを突破しましたので、ランキングを見てみると、繊維ボーダーが217点でした。こんなの、ちょっと頑張れば届いてしまうのではという感じがします。ただ、繊維の報酬が10万ゴールドと福引券10個なので、そこまで頑張るほどのものではないかなという印象は否めません。ちなみに、500ポイントを突破した10段強以上の人たちは、現在250人くらいしかいません。やばいですね。